皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月1日、エイプリルフールでした。一つあれば十分なのですが、三つもありました。しかも全部新作です。まず最初に向かったのが、花摘みギルドでした。ついに実装されたかというエイプリルフールでした。内容を一言で言うと、いわゆるノックノックギャグってやつですね。うごうごルーガ的に言うと、どなたですかギャグです。 パターンが多すぎなので、いい意味でやりすぎです。そして、次が幻想画です。誰が来るんだろうというか、これはもう、レギュラーにしてもいいんじゃないかという感じでした。ただ、こういうダジャレネタで落としてきたので、やはりエイプリルフールにしておく方が良さそうな感じです。最後にヤズランの宿屋です。最初は温泉に直行しました。ムッツリスケベになるパターンは、全部で5種類ありました。 そして、むっつりスケベになった状態でバトルに突入すると、悶々として1ターンお休みになります。ただ、それ以降は別にどうということもないので、常に先制攻撃されるという効果ってことですね。以上、今年のエイプリルフールネタ紹介でした。また来年に期待しましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。